切りたんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート25になりますそれではご覧ください今回はこのスラスター部分をディティールアップしていきますこのままだと模型感が強くてリアリティに欠けているので噴射光を貫通させていこうと思います リッパーだと刃が入りづらかったので、デザインナイフで削れるだけ削っておきます。削れるだけ削りましたが、表面がかなりガタついているので、本命のドリルがずれてしまわないように下穴を開けておきます。関係ない部分を削らないよう気をつけて穴を開けていきます。 穴を開けたので、ニッパーで開口させます。ここもデザインナイフでできるだけ削っておきます。それではヤスリで整えていきます。 このを出し所だけでも4時間近くかかりました。 左ともに成形できたのでどんな感じか見てみますこうしてみると角度と噴射口の大きさが不自然に感じますねなのでもっとがっつり開けていこうと思います そんなこんなでようやくできましたなんとこの作業を開始してからこの状態にするまで4日かかってしまいました忙しい年末年始で週1投稿するにあたって2日ほど余裕を作れていたのですがそれをオーバーすることになってしまいました次はフィンの部分を作っていきますまずは 同じものを必要数作っていきます。 整形したのがこんな感じですスラスターの形状を見てわかると思いますがつける箇所によって奥行きと高さが変わるのでそれに合わせてカットしていきます。 そうやってできたのがこの大中小の3つです。それでは貼っていきます。 すて貼ったのが、こちらです今回は接着面が小さいので流し込みは使わず紙やセメントを厚もりして接着しました時間をおいて乾いたのでやすりで整えたらこのパーツも完成です組んでみるとこんな感じで。 し印象が変わりました次は後ろのパーツをやっていきます。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 歪みが気になったので縦で一度埋めて彫り直しています次はこの角度で使うのですがパーツを固定する際、一度垂直にするので戻せるようにしておきます。 また歪みが発生したので、パテで埋めて掘り直していきます。今回は、怪我く際に、デザインナイフの切れ味が落ちているのかもと思い、トイレからやったのですが、それでも歪みが発生しました。V2 の時は、ここまで歪むことはなかったので、どうやら、このジグは平面に対して向いていないのかもしれません。もしかすると、平面に直線の刃がダメなのかもしれません。 V2 の時は曲面と直線だったので平面に曲線の丸場でやればうまくいく可能性があります次の機会ではそれを試してそれでもダメだったら端だけを磨いてガイドテープで掘っていくようにしようと思います ここは C 面にしていきます。すで整えますここはスイッチモールドにしていきます底面を平滑にします。 ここは長方形モールドです。いかがだったでしょうか。今週の動画はここまでになります。それでは。